皆様、森岡三層踊りはお楽しみいただけてますでしょうか。ありがとうございます。私はミス三層踊りの高橋由紀と申します。同じくミス三層踊りの王野加奈子と申します。ここで森岡三層踊りについてご紹介させていただきます。 森岡さんさ踊りは毎年8月1日から4日まで開催される勇壮な太鼓の音色と華麗な踊りのグープが魅力の東北岩手県を代表する夏祭りでございます今年は3年ぶりに開催されて森岡の皆様とサんさ踊りを通して盛り上がることができました来年も森岡さんさ踊りが開催されました暁には ぜひ皆様も岩手県盛岡市にお越しください盛岡三騒踊りのお起源は那須川市盛岡市那須川町にございます三石神社の三石伝説に由来していると言われておりますその昔南部盛岡城下に羅雪という鬼が現れ悪さをして暴れておりました困り果てた里人たちは 三 石, しし石神社の神様は里人たちの願いを聞き入れ鬼を捕らえもう二度と悪さをしないようその誓いの証として神社の境内にある3つの大きな岩に鬼の手形を押させました諸説ございますが岩に手形 岩にて岩手これが岩手県の名の由来だとも言われております盛岡三笹踊りの合いの手に「サッコラちょいわやせ」との掛け声がございますこの「サッコラ」を漢字に書き表しますと「幸せ」「呼ぶ」「来る」と書きます本日ご来場いただきました皆様にも幸せが訪れますよう 願いを込めて踊らせていただきます。それでは、最後の演目となりました12拍子。引き続きお楽しみください。 三札太鼓連の皆様ですありがとうございました、えー、綺麗な舞と太鼓もう皆さん今日のためにすごい普段から